でそこで、その、まあ、中国女優定理を用いる際に、その、どうやってその法を決めるかということについて、先ほどもちょっと言及しましたけれども、まあ、もう少しこの問題に即した具体的なあの話を説明したいと思います。で、えっ、ー、と、今ですね、例えば、うーんと、 まあ、あの、法、n を、ある整数 n を法として、えっ、ー、とまあ、この、与えられた a と b のですね、その行列 a と b の積 c を求めたときに、まあ、二通りの計算結果が現れたとしましょう。で、このときに、えっ、ー、と、実はこの n がですね、ある条件を満たすならば、この二通りの計算結果は一致するということが示されます。で、具体的にはどういう条件かというと、 ここにありますように、えー、とまず m、n がその 2m プライム、2倍の m プライムより大きいと。m プライムは何だったかというと、えー、ちょっと戻りますと、ここですね、この c の各成分の上態ですね、の2倍よりも n が大きいというのが一つの条件で、もう一つは、この 下の行列ですねこの下の行列 の, この C' の各成分がこの分マイナス2分の n から2分の n の範囲に入っていると。そういう条件が満たされるならば、えー、と実はその、まあ、この n を法として計算、あの行列の積を計算した結果は一致するということが次の議論から示されます。えー、その理由なんですけれども、まず、えー、と今ですね、この C の C の RT 成分と、それから C' の RT 成分っていうのは N を法として合同であるというふうに仮定しましょう。これを一応定義に沿って書き下すと、この C の RT 成分と C' の RT 成分の差が N で割り切れるということを言っています。ところが、一方でですね、この C の RT 成分っていうのは、ここにありますように M' で絶対値が抑えられていますから、 そうすると、えー、この C の RT 成分と C' の RT 成分の差の絶対値というのが、まあ、三角不等式であの抑えることができて、で、るんですけれども、えっ、ー、と、で、C の RT 成分の絶対値は M' で抑えられると。一方で、えっ、ー、と、C' のですね、RT 成分の絶対値は二分の n で抑えられているというのはさっきの仮定でしたので、で、これを使うと、まあ、あの、この、 行列の各成分の差の絶対値が n で抑えられるということになります。ということで C の RT 成分と C' の RT 成分の差が n の倍数でかつその絶対値が n より小さいということですのでそういう2つの条件を満たす数っていうのはこれはの差が0の場合しかありえないということで実は先ほどのように n を法として取れば その計算結果ですね C の RT 成分と C' の RT 成分は一致するということが分かります。ということでこ の, あの中国女優定理に使う法 N としては N があの2倍の M' を上回るように取るというのが1つのポイントですね。もう1つのポイントはその女優感情で行列の 方計算行列の計算を行う際にはその N を法とする不定性が存在するわけなんですけれどもそこで取ってくる代表現としてはマイナス2分の N から2分の N で常に取るように調整するというのがもう一つのポイントです。いいでしょうか。でそういう形でですねまず N の取るべき N の値が決まりましたら 今度はその中国女定理を適用しますので N1 から Nk の積がですね N に等しくなるような互いに素な整数 N1 から Nk を求めます実際にはあらかじめですねそのこれぐらいの条件を満たすような素数をいくつか用意しておいて使う場合が多いですですねはい でそれからと、じゃあ、あの法の個数ですねあの、K をどう、どの値をどう取るかっていうことなんですけれども、えー、とこれはと、N1 から NK がですね、単精度 の, あの素数になって、であの、例えば、その N1 から NK で法をあの取ったその乗用の計算がですね、単精度の範囲内で行われるようにするっていうのが、まあ、一つのポイントです。なぜかというと、 そのここで行われ る, 行われるその計算のでしょう、ね、効率化の趣旨というのはも、まあえっともと多倍長数で計算するのは手間がかかるからいくつかの法を取ってでその法のある法の乗用感のもとで単精度で計算するしたいと単精度で計算すればその、えっと、多倍長数を使った場合よりも、まあ、ある程度効率化が図れますから。 まあ、あの そ, そこを狙うわけですね。ですので、えーと、この N1 から Nk の取り方としては、その、方、えー、がですねあの、各 N1 から Nk で方を取った乗用感での演算が単精度になるようにします。で、そうすると、あのじゃあ、えっ、ー、と、もともとそ の, あの必要な方の大きさというのは、えー、と N でして、でそれを、 単、まあ、成度で計算できるようなその細かい方の積で表すとなると、おのずからこの k を大きさが決まってくるわけですね。法として必要な整数の個数が決まってきます。具体的には、そのどうするかというと、この n がですね、その2倍の n プライムって、これは本来計算したい行列の成分の絶対値の乗なんですけれども、それを満たして、かつ、 あの必要最小限の大きさになるようにまあ K を取ります と, でえとこちらの下にありますようにとえとそうですね K ちょうどそうですねこの K がですねあのまあオーダーの L ですのでまあその M' はうん。 まあその計算結果の各成分の絶対値ですね。それそのぐらいのビット数程度になるようにこの K の値を取るとすなわち法の個数を用意すれば法の数を用意すれば法の数を取ればよいということになります。 で、まず、それに基づきまして、それに、中国十三宝に基づくその行列式のアルゴリズムを挙げておきます。で入力としましては A、A と B ですね。行列 A と B。A と A 整数上の M 字正方行列 で, で、各成分の絶対値がラージ M で抑えられているようなものとします。でこれに対して、出力として A と B の積 C を 計算しなさいというようですね。で、えー、とまず最初のステップで、その中国乗用三法で使うあの法ですね。N1 から Nk を決めます。どういう条件で決めるかというと、うと N1 から Nk の積が、えー、と2倍の M プライムベースの値と、まあ A、B の積 C の、えー、と各成分の あ絶対値の見積もりですね、の上階を満たすように、でかつ、えー、と ni と nj が互いにそうになるような n1 から nk というのをまあ法として用意します。で、えー、と次のステップで、法分のループがですね、i と r と t とは三重になっていますけれども、 これはどういうループを指すかというとまずこれ i に上の一番上の i に関するループっていうのはこの法に関するループですね法の n1 から nk に対して以下の計算を行いなさいとで下の2つのループはその あ, る法ある法 ni に対する行列の積の計算ですね行列の積の計算の準備ですねどういう準備をするかというと まあ、R が1から M、T が1から M ですから、その11成分から MM 成分まで N2 乗個の成分ですね、この A の成分と B の成分に対して、えーとまあ、NI で乗用を取りなさいと。NI でまた乗用を取りなさいというのがまずこのステップ2ですね。ですので、あの方計算を行うための、まあ、各行列の準備を行うというのがこのステップ2です。で、ステップ3は、 これは実際にその行列の乗算を行う部分でまずこれもあの i に関する法分のループがあの i と r と t という3変数のループになってますけれども一番外側のループはこれはあの法の n1 から nk に対する繰り返しなわけですねで内側の二重のループはその実際にある法 ni に対する行列の積を計算しなさいということで まあえー、R が1から M、T が1から M ですから、11、まあ、成分から MM 成分まで、この、えー、と Ni を法とするこの A と B の積をの各成分を計算しなさいというのが、この中のループになっております。いいですか。で、えー、と最後なんですけれども、えー、とこれ最後は、とまあ、R と T ですね、この R と T の あの二重のループになっているんですがえと今度はですねその R の11成分からあじゃあごめんなさいえと計算結果の C の11成分からえと MM 成分ですね MM 成分まで m 二乗項の成分に対してそのまあ中国女王三法で項 Ni を項として計算された各成分からですねその本来の整数上の の C の RT 成分を復元しなさいというのが4番目のステップです。で、最後、これが出来きき上がったら5番目のステップで、計算結果を C として返します。というのが一連の計算の流れです。まあで、いいでしょうか。